武田さん、武田さんゴースマの反あの発言反省してます？え？ゴースマのヘイト。ゴースマヘイトなんかしてませんよ。してしたじゃないですか。僕はあの日本と朝鮮がもう少し親しくならないきゃいけないっとの30年。いやいやいいわけじゃない。僕はそういう考えですから。いやいや考えじゃなくてあれヘイトですよ。よ いやまあ、ねまあ、どっちでもいいですけど、ね、私はちょどっちでもよくないいのはあなたがいいと思ってるだけで僕はあの日本と朝鮮がもう少し親しくなった方がいいと思いますけど皆さんはどうですかあなたがそれを騒げてますよいや僕は日本と 他の他の方にお聞きになったらいいけど私は終始常に日本と朝鮮はもっと親しくなんでいけないって言い続けてますだから全くヘイトを反省してないってことですよねヘイトなんかしてませんヘイトの意味も全くわかんない分かんないですよねヘイトの意味ぐらいは日本人ですからわかりますけどねわかってないでしょじゃあなんで CBC 謝ったの CBC が謝るのは CBC が謝るんだと私とは関係ないですよあなたは謝っていけないでしょあなたの発言でしょあなたの発言でしょ 責任持つべきじゃないですか。僕は自分の言葉に責任を持ってますよ。責任持って。ます責任持ってヘイト入ったんだ。僕は暴力助長することは言ってませんよ。言ってました感じ。どういうこと言ってました？韓国男子も韓国女性を襲わなかっそんなこと言ってませんよ。言ってました言ま。言ってましたよじ。じゃあ聞かせてください。聞きました？僕の発言を聞きました？聞きました。じゃあ聞いてない。じゃあ僕言ってませんよ。よこう言ったんですよ。いいです。皆さん皆さん僕の僕の言ったこと聞きます？ 僕はこう言ったんですよ、はいです。日本と朝鮮がだんだん仲が悪くなって、はい、日本の女性が韓国に行って、今度みたいに襲われると。そうすると日本人の中には、ね、いろんな人がいるから、日本にいる韓国の女性を襲う人も出てくるだろう。そ ん, そんな言い方してなかったいかないよ。違いますよ、僕はそう言ったんだからしょうがない。 それは日本男子も韓国女性が入ってきたら暴行しないといけないからねいやあの事件は別に反日会場うんぬんじゃなて僕は日 本, ててて日本男性は日本男性は我慢すると思うよ、うんうん、だけど我慢すると思うけど、はい、怒ってももう仕方がないんですよつきやな皆さんがどう言ったっていいですよやな誰もそんな受け取り方できる人い、ね、まあそれはねどう受け取ったってそれは受け取り方の勝手ですがいやいや私はねじゃあ一つだけ質問しましょう私はねこ こ, こ, こ2年間が 北朝鮮の原爆の実験の時からずーっとね、北朝鮮の側をずーっと応援してたんですよ、韓国側を、それをずーっと聞いてくださいよ、あの番組のあの時にあなたが発した発言が問題だっていう、私はずーっと一貫してますから、一貫してよ関係ない皆さんがどう取るかは勝手ですから、勝手に取ってください、私はそういう考えじゃありません、私は日本と朝鮮が仲良くやることが僕の考えですから、考えですからしょうがな い, といなで僕の考えなんですよ、それは。 僕の考えで終始そう言ってきてるんですよ。すよその時もあの時も三十分見てください。僕はあそこの、僕、僕人種差別なんて意識ありませんよ。全然。全然じゃなくて、あなた人種差別したの。まあ、別にあの、そう思ったらそれで結構です。私は全然違います。私の発言記録を見てくださいよ、下に。見てないです よ, よ。あなたはそんなこと言っちゃだめです よ, よ。見てないです よ, よ。これで路上で、あの日本人の女性が、あの韓国。 女性観光客をその国のね、はい、訪れた国の男が襲うなんて言うのはね、うん、これはもう世界で韓国しかありませんよ、うん、いやちょっとそれはい過ぎですちょっと見たら言うはずでしょ<笑>見な い, じゃな い, いや僕はずっと他のコメンテーターにたしなめられたからあと言葉を出しただけなんです。違いますよ だからその私が2年間言ってきたことを見てくださいって私の会談2年間言ってあのあなたは変なときってるでしょって話人間というのはとねその2年間をねあの一言で台無しにしてるんですよ、はい、あなた台無し自身が僕台無しにしてませんよ私は新年で言ってるからだから全く反省してないってこと、ね、全く間違ってない反省はしてないんで す, 全 く, んで す, んです全くしてませんよ、はいはい、だって私の考えですからなんで反省する必要あるんですはいはいわ、はい、かりました人間は自分の考えを反省する必要ありません<笑>はぁ、あ 何回も言ってるんですけど、日本と朝鮮は仲良くしなきゃいけないって言い続けてるわけですよ、れすね、それは聞いてません、私の言うこと聞いてないんだから訪れた国の男が襲うなんてうのはね、うん、これはもう世界で韓国しかありませんよ、うん、そんな聞いてない人が、なんでそんな人を言うんですか。 だって私の、ね、発言をずっと聞いてるの分かりますよ、ずっと、それは日本男子も韓国女性が入ってきたら暴行しなきゃいけないからね、2年間も言い続けてるんですよ、私は、もうテレビの他の人が全部僕を 反, が反撃して、あなたは朝鮮を応援するのかって、いや、そうじゃない、隣国同士は親しくなきゃいけない、難しい問題がいっぱいある。もうそううやっって言っとるけどさだからそ